発信したかと思ったらそのまま行方不明かいなほんま世話のかかるやっちゃなぁ なテレビゲームならいつもよりうわうわうた。うわー だガキかお食虫植物だこの辺りにはワンサかあんなのがいるまあもっともボンバーマンにはなんてことないけどねおっ<笑>っ行っこうかおっなんだよなんだよ気をつけなと言ってもお前じゃ生きてここを出られないかえお どうしたついいてこない の, かこのガキて、うん。シュー シ ロ, ボーシロボンのバッジだボンゴ。え通り<笑>で通じへんわけや。シロボンちャウト、急がないと宇宙に一つしかない伝説の聖杯をヒゲヒゲ団に取られてしまうボンゴ。でもあいつ聖杯のある遺跡の地図を持っとんねやろ。一人でそこへ向かったんとちゃうか。お前らは先に遺跡に向かってくれ。 シロボンは俺が探す。<笑>ほらな。仕方ないわ。でもシロボンを探しながらよ。いいでしょどこまでついてくる気だ。町の場所は教えたろこっちじゃない。おなかすいと。は お腹すいた、ご飯お腹すいた、もう動けないボムスター一個の見習いボンバーマンはそんなものなのかあ何を<笑>まだ元気じゃないか、うん、歩けるうちにさっさと街に行きな うん、クソガキごわ、うんうんうんうん、かったよ ジェッターズのやつらはまだ来てねえようだね。<笑>宇宙に一つしかない伝説の聖杯はこの無情様がいただいたぜ行くぞ ど こ, 行くのこんなこれに触るなうう今度これに触ろうとしたらその谷底にお前をたたてく おじけづいたかお腹痛いん苦しいお腹苦しいだから言ったろあれは携帯食料で見かけは少ないがお腹の中で膨れるんだって苦しいしょうがないやつだなほら飲め嫌だいいから飲め嫌だどうした薬が苦手なのか のその代わり、荷物持ちだ薬代はそれで負けてやるいいな。 のレーダーをつけたから大丈夫だボングー。えっいこのみんなは真似したらあかんで。 スィー<笑>ね、ミステ今回もアッ ハ<笑><笑>ティこれは返してもらうよ。あうん。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 私がドジだったから避けられなかったそれだけだけどね、うん、ミスティ<笑>ルビーは返してもらうよ甘いんだよ坊やミスティ<笑>おお い, いおいおい約束はどうしたん それでもボンバーマンか。うんうん、うわー情けない奴だな。<笑>まあいい、荷物はそこに置け。しばらく休んでろえ。どうして。私はあそこの遺跡にちょっと用があるんだ。うんね、えあの様子じゃ聖杯までにたくさんの罠な。 くそーん来たな、小僧ん一緒にいる奴はジェットスじゃねえ。誰だあっな、ミスティなぜあいつが小僧と一緒にふん、<笑>まあいい。お金か罠が待ち受けているとも知らねえぜ。馬鹿な奴らん何やってんだ こところに隠し扉が、はあ、よかった。まだヒゲヒゲ団は来てないみたいだヒゲヒゲ団あいつらも狙ってるのかそれよりお前、なぜそんなことを知っているだって僕ジェッダーズだもんえ <笑>ジェッターズだっておい教えろおバーディもバーディもこの星に来てるのかバーディを知ってるのうるさい<笑>バーディは来てるのかううんでもコスモジェッターにいると思うよそうか<笑>ああ、お前がジェッターズだと分かったらこんなところでグズグズしてる場合じゃない こいつはいただいていくよウィスティお別れの挨拶代わりに教えてやるよあたしは宇宙盗賊ミスティ早く逃げないと生き埋めなっちまうぜウィスティ、うん、ボンバーマンはあまちゃんばかりだな ハッシロボンはどこだ 聖杯まで手に入れたが、そいつも返してもらうぜバディ教えてくれマイティが行方不明って本当なのかあ<笑>ミスティ…<笑>ああ、本当だそれよりボンバー陣のガキと一緒だったはずだどこにいる<笑>ミスティ… みろミスティあああの見習いボンバーマンなら今頃遺跡でぺちゃんこさ何いいのかいこんなところで油売ってて<笑><笑><笑><笑>甘いねバーディーも<笑>マイティ シロボンに感謝するんだなえさっきはすまなかったえあマイティは生きている俺はそう信じてる バ, バディー ないかなと思ってたぜミスティこのルビーは返してもらう<笑>よかったミスティ怪我は大丈夫そうだねああマイティルビーは取り返したぜ<笑>ありがとうバーディそれじゃあねミスティ待って<笑> こっちは偽物よえ<笑>それは受け取れないどうしてこっちが本物なのよどうしてだってそれを受け取ったらミスティを追いかける理由がなくなっちゃうだろう。<笑><笑>冗談だよこっちが本物もう騙されないよ マイティー。じゃあね、ミスティ。もう盗賊なんてやめろよ。<笑>えー、このガキがマイティの弟。おなんだよ、なんだよ。もう<笑>そうか、うお前が。 これからツヤの弟か<笑>、うん、兄ちゃんの悪口言うな笑うん、わ な, なうシロボンこれあげるわあ、それはミスティそいつを助けてくれたお礼よでもそれって私もあんたと同じで貸し借りって嫌いなのこれでチャラよ今ね それとね、あボムスターだった ら, ったらなおさらあいつに返さないとね。 う言おうとしたんバディーあいつは多分いらないって言ったと思うわ自力で手に入れるってそうだなそういうやつだったなあいつは<笑>それに比べてこいつは 正解も ボンンバーマンにはど遠いけどこの調子で頑張ってねさあ次回はある日空から落ちてきたキャラボンの赤ちゃんママに合わせてあげようとキャラボン星に行ったんだけどそこにヒゲヒゲ団が現れてえヒゲヒゲじゃなくてチゲチゲ近所の星から宇宙の果てまで